最近僕はちょっと背中とかしんどいので自分でやってるセルフを今から映しとくから勝手に見てこんにちはモンゼータイ光友です今回からは音声で入れていこうかなって思っていますというのも実はこのコメント欄をテロップを入れるのってとっても大変なんですねなので今度からはこの音声をちょっと入れていこうかなって思っています 今回は私があの何男の更年期障害みたいな感じになってしまってとてもしんどくなっているのを自分で緩めているマッサージ、えー、セルフ整体動画になります。まあ、かなりねベッドとか使って気持ち悪いことをやってますけれどもこんなぐらいをやらなきゃだめなんですねで。私は基本的に 他人のマッサージをしてるんでどの方向に角度を入れればどういう風になるかというのが分かった状態でやっていますなのでこの動画を見ながらちょっと参考にしてもらえばないいんじゃないかなと思いますこれはね施術用のベッドになるんですがこれは別に普通に机であっても何かしら硬いもので自分が押し付けても痛くないものであれば全然いいと思いますこの角度とか方向を参考にしてみてください わざわざ説明しても、ね、これはね、まあ、三角筋を緩めていたりだったりとか手の内側の筋をなんか、ね、こんなところをしないと、ね、体って言うのくれないんですよ。それでなんですがこれはね今何をしているかって言ったら胸椎と腰椎を机の角に押し付けてゴリゴリしながらセルフカイロプラクティックっていうのをやっています。それれををやるることによってずれてず箇所を 押し自分の体の重みで押し付けてあげることによって自分の体を治していっているまあかなり気持ち悪い動画ですよねこんなのを見せつけられる皆さんモンデス生態エクストリームシャツ大丈夫ですか で, なんですがこれをやりながら、えー、左右に動かしていくとずれている箇所にしっかり当たるとパキッて音が入って自分のズレを取ることができたりとかします。 特にね痛いところだけではなくて反対側もしっかりやってあげるようにするとほら首動かしてるでしょこの首をバキバキ動かそうとするとあの腰の辺りとかもずれを取れてくれたりとかします足元が映ってないんですけど足をねひねりながらやってるんですよねこのひねりながらするっていうのがまあカイロプラクティック、まあ、この辺はやっぱりプロの技<笑>であれこうやって顔向けてるでしょああやって向けて本当はそうに体重を乗せそって。 乗せようとして乗せようと思うけど乗せられないこのジレンマにもがいてる自分があれで、ね、上からポキってね天方向にね力を入れられるポキンってつるが取れるんですけどああ取れないあ取れないもどかしい俺どうしようどうしよう腰椎5番が動かないよもうって思ってやりながらカットに押し付けている動画なんですねこれが今回は ほら気持ち悪い感じでやってるでしょって、ね、これが事実1人でするためにはこれぐらいねゆっくり時間をかけてしないといけないんですよほらゴリゴリやってるでしょゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリこれをね 今, 今日この動画だけでも十何分18分ぐらいほら首ひねりながら腰を押し付けるこんな感じをね自分のね家でね、まあ、できるのであれば家で1人でする方が絶対いいですこんな姿で、ね。 世界中に公開する場合なんかエクストリーム死圧悶絶生態ぐらいしかいませんよってほら体重かけてゆっくり時間かけてるでしょ自分でする場合っていうのはこれぐらいの体重をかけてあげないと取れていってくれません参考になるかな私の体重が1 7 8センチで7 6キロ7キロぐらいほら今ポキンってなんか動いたイカれためしてますよねうわやばい あれでね、足首とか動いてね体重全体重そこに腰に乗せてますほら気持ち悪い腰の動きしてますこれをやっていかないと自分では取れませんさあこうになるかなうわーこれこれこれこういう気持ち悪いって何かそうしんどいところを押し付けるのはここの角に押し付ける斜めの角度みたいなのがとっても必要になってくるんですねほらで首を向けるというのは可動域を減らして 可動域って言ってて言も関節の可動域を動かしてほら首振りながら腰をひねっていくみたいなやばい目してます今こういうのをしていかないとほらの秘密ですだから本当は首の状態を固めた状態で皆さんもやるんですがセルフでするのはこんな気持ち悪いんです。 自分の体を乗せて体重をかけて、やります今からまたエクスリーム視圧、横の辺ですね、大臀部、よく皆さんが痛がる場所、大臀筋の付け根を入れるときってね、こういう風な動きがやっていくんですよ、自分で入れるとき、前の方が痛くなるから角度的に、この絶妙な角度。 うわーやられたくないやられたくないけどやるにはどうすればいいの反対側来ました反対側もそんな感じこんな角度をこういう風にしてゆっくり緩めていきますこれで前に体重をかけておうイエイエクストリームシャツもん絶聖体みたいな感じの方向性にしていきますこれやばくないですかあの首をひねるっていうのは 手首の可動域、手首を固めた状態でそれ以上さらに動かすことを手首の可動域を止めるみたいなことを言うんですがこれがね、分かってくれるとああそれそれみたいな、まあ、若干ね、プロの話が入ってますから難しい話はしてますけれどもこれを、ね、ゆっくりこれぐらいやらないと体の疲れは取れてくれませんもしね、自分で家でするのであれば本当に1人っきりで。 私もこれ自分で撮影してて何やってるんだろうと思いながら撮影してましたですから、まあ、こんな感じで、ね、ずっと、ね、押し付けてあげる押し付けながら自分でうわほらほら回転ひねりを入れた状態でああ7 0ロそのあの角さらにその角に持っていくのかみたいなこれは、ね、ほんとベッドでやってますが後ろにあるソファーであったり肩液、まあ、当たっていたい場合であれば 何回れてあ の, そうあの首を ひ, ひねるっていうのが実は秘密だったりしますでこうこうそ う, そう押しつけてゆっくり押しつけてあげるそう前から押しつけてあげるこういう角度はねうわほらあの足の角度あの角度を少し変えることによって自分の体重がよりよく入ってきます顔の角度あ傾けてるでしょこれぐらい入れないとねあそこの位置に入っていかないんですよこれが 自分でする場合の悶絶生で、これやったらね私ねさっきだいぶ体が楽になってくれましたまだね右側のねあの背中の場所は少し痛みが残っているんですがこれだけやっとけばえ15分ぐらい毎日できたらそれは楽チンはい今度反対おお楽楽楽楽楽にじゃあ今度反対側反対側するとき角度見えますかこれこんな変な感じで首の角度を 固めてて前に持っていくそうこんな感じがねずっとやっていくとほら気持ち悪い顔してますね私チョッパーのうわほらあの首をひねることひねってすとあれはね首のズレを取ってるんですけれども取りきれないなんでみたいなそんな動きをしてますでこれがねあの角度が 入, 入った入ったらねおおこれこれエクスリムシアーっ お汗かいてますよや ば, や, ばやばいやばいやばいやばいやばい人ほんとにこんな感じで一人でするんですねおギフでこれやってたらねお腹の調子も動いてきました大体い皆さんね背中とここの場所を緩めるのとあとはふくらはぎと太ももここをやっていくと大体ね緩んでいきますねほらこの角度参考にしてくださいね角度体重乗せてるでしょ ここなんかで首のかか な, んていうかな肘がこれ以上曲がらないところから1箇所だけ、ね、入るポイントっていうのがあるんですが、まあ、この辺はさすが私、プロなので感覚わかってるんですけどもその角度をこの動画を見ながら参考にしてみて、まあ、なかなか参考にならない動画かもしれないけどこれが一人悶絶生体エクストリーム視圧です。やばいよね 何してんのこの人先生あんだけ体重をかけるんです自分でする場合はグイグイグイグイだから自分たちでやろうと思ってもなかなか緩まないというのはこれが原因なんですねあそこまでたいえ腕持ってここまで入れるそうこれを参考にしてくださいこんな変な人いますかっていうか皆さんこれやってるからほら あーちょっとマシになったほらほら動きが良くなった、はい、みたいな感じで動いていますでも、ね、ただねこ今さっきから さ, からさってるでしょ首の後ろのところだけはなかなか取れないっていうのは肩甲骨と肩甲骨の間あ指が入りにくい場所なんですねこの場所はね今やってたら、ね、肩甲骨のところは緩むんですけれども間に入っていかない ここはね、ちょっとね、いろいろ体重かけてみたりとかしてみてるんですけども、なかなかうまく入らない、んこれバランスボールって考えながら、端っこでやってみようと思って、端っこで入れるんですけれども、表に体重がかからない、んなんで、なんで、なんでなのっていうのを今、長日やっています、これがね、なかなかやっぱりね、1人じゃ入りきらないかな、やっぱりね、 バランスボールをちょっと欲しいから体重乗せてみてるけどなかなか動かないでどうしようって考えた末にもう1回っていうスタンスでそこを伸ばしましたこれやったらねやっぱりね背中の、ね、痛みっていうのが、ね、だいぶ減りましたね今ねこれ撮影した後3時間ぐらい経ってるんですけれども や, やったら全然ね動きがねましですねお、うん、なんかいい感じ入った感じがするみたいなやってます さすがクスリームやっぱりね一番下のね下半身、えー、腰椎5番っていうところなんですけどもそこがねなかなかねやっぱ入りにくい僕は右側が痛かったので右で左側もやってとかないといけないので左側両方やってるんですけれどもこの感覚というのはやっぱりちょっとほらまた首をかくかくにりながらやってるでしょこれが必要なんですねをしていくんですけれども さすがに、ね、第5腰椎を、ね、自分で入れようと思うと、ね、首を振りながら関節を固めてやろうと思ってもちょっちょっとやっぱその辺が入りにくいほら右手の角度が上がりにくいようなのが分かりますよねそこそあ、そこなんですよ、おかし い, おかしいんですけどそこをどうやって取ろうと思っているのが今の状態で後ろ側はだいぶ緩んだなというのが分かってきたので次は、じゃあどこだ そう、前側の胸の方向に行く今寒かったからちょっと止めに行ったんですけど前の胸を緩めます実はね拮抗筋といいまして背中と前の場所っていうのは両方緩めないとダメなんですね弓矢の弓みたいな感じ前も緩めて後ろも緩めないと実はね緩みませんで緩めるためにはここ踏んでもらってもいいんですけれども 自分で指をぐいぐい押さえてあげても、まあ、私の場合は、ね、やってあげてもいいと思いますあの部分そうあれをやりながら腕をぐりぐりひねるぐりぐりひねりながら押さえてひねるみたいな、まあ、これ参考になれるのかな<笑>まあ参考になってくれたらいいですけどこんな感じでぐりぐりああやって、ね、動かしながら動きが悪い場所を探して、えー、緩めていきます これをしてあげると毎日の動きとかがおかしいのが取れてくれます私にやられた痛い人たちと分かるでしょうあの感じあの感じを私が自分で指で緩めてるもしねこれを見てる人がされるのであれば木の棒とかを押さえてもしくは踏んでもらった状態でこういう手の動きをしてもらうと取れやすいかもしれませんほら角度いろい ろ, いろんな角度があります ここは三角筋という筋肉なので前横後ろの と, ところを取っていってあげないと取れてくれないんですそうするとねほら足首の方も取れてくれるんですねただやっぱり自分でする分にはふくらはぎとか太ももここがねやっぱりやりにくいなので明日、もう一回雅人に僕も体を緩めてもらおうかなとは思っていますだいぶ緩んできたからおかしさが取れてきてる感覚がねわ、うん、かるかな<笑> ちょっっとやっぱりねこの辺がね難しいんでこの反対側もチェックしますでこのチェックしてるんだけどもほらやっぱりね左手の方が動きが良さそうでしょうなんかねやっぱ右の方右側というのは季節の変わり目、ね、気圧の変化そういったものに対してだいぶねやっぱり出てき、えー、症状が出やすいので今の時期みんなきつい人が多いんですよねでなんですがこれをね緩めていくとだいぶと緩んでいってくれます 胸の左右の差は ど, どれぐらいかとか、まあ、男性ですから女性だったら自分でやってみてくださいね硬いところをチェックしていきますこれセリフチェックですあいけるいけるいけそうだなあとどこどこどこやっぱりね首と肩との付け根が一番取れにくいうわやばいってあそこを自分で緩めていくにはあのね膝の角度とかあれをねそうそう、えー、と左手で持ってますよね膝を あそこを、ね、内側に入れ込んであげたりとかしたりとかこういう変な動きをしてあげるとその大電筋の付け根っていうの緩みやすくなります私はギリギリのところまでやっていくんですが自分でする場合ってあんま、ね、内側に入れることがなかなかできないんですよもしできるなら入れてみてください、まあ、これもね木の棒もしくは何、えー、だろうななんかなんかでねやってみてくださいで反対側も行くぞみたいな 反対側は見やすいよねそう、まあ、腕のほら筋肉やばいよねあれを内側に入れ込んだ状態でおーおーって言ってますこれぐらい緩めないと緩んでくれません、はいね、痛そう自分で自虐的なマッサージをここまでするエクストリーム視圧悶絶整体三つノブやばいよねおっとああ体いいけどここ 今から、ね、やっぱ り, やっぱり、ね、そその首のあそこの付け根の部分というのが、ね、取れにくい、まあ、これねカイロプラクティックとか施術の、まあ、基本になるんですが第7頸椎第1胸椎っていう、まあ、首と何背中のところっていうのは、ね、一番ね施術する上でも、ね、難しい場所なんですねだからね他のところチェックしていってます。 他のところどこか緩んでないかなってチェックしたところであと太ももをね自分で緩めようとするんですがこれもなかなか緩まないさすがにバランスボールじゃなくてストレッチポールかなんかが、ね、欲しくなった気がしましただからね自分でねちょっとストレッチポールを置いてその上に乗ってあげたりとかするのがいいのかもしれないであこうやってね伸ばしてみようと思うんだけど思う通りに伸びないヨガとかじゃない伸びないって言ってます なんか違うんですよねヨガじゃ伸びきらない場所うーん違う違う違う違う違うそこじゃないみたいな感じでやっていってますうんで結局これはもうまさとにやってもらうかっていう風に諦めたのが今の私ですでやっぱり、ね、足のここの部分って、ね、ほらいろいろな角度でやろうとするでしょ体重かけにくいんですよやってみて分かったでほら 足首曲げてみたりとかいろいろやってみてるけど膝裏ぐらいはできるんだけれどもなかなか難しいから若干諦めに入ってきてますここまで見ていただいたあなたありがとうございます悶絶生態視圧エクストリーム視圧自己セルフチェック編足首が僕やばいみたいですね長い動画お付き合いありがとうございますこれでねだいぶとね、えー、何 HP30% 体力30ぐらいだった100のうち30ぐらいだったのが70ぐらいまで回復した感じがしましたこれを参考にしてご自身で家でチェックをしてみてくださいなんか恥ずかしかったけどこんな感じですだいぶ取れたここだけねちょっとやり方考えるわまたなんかあとはだいぶ取れたねうんうん参考になるなら使ってください 気持ち悪い、おっさんが歩いてるだけの気持ち悪い動画でした。以上、門前ゼー体ミスドでした。